からお帰り、遅かったわね、よし。ああ、その頭、どうしたのいや、覚えてねえ。何それ、大丈夫なの大丈夫、じゃねえかもしれねえな。もうすぐ第3の目が開こうとしてんだ。あ, あ冗談だよ。飯くれ。 勇、う、士、ん、今日はオムライスよがっつきすぎちゃダメよ、うん、これは<笑>うまい。うますぎる。うわあ。今、決めたぜ。俺は。 料理人になる究極の料理人を目指すナメ太郎の次なる獲物はグリフィンの卵大求めるもの譲れないもの。戦う理由はここにある奪われた過去との再会散っていく仲間たちあなたの苦難を乗り越えナメ太郎の決意の扉が開かれる 太陽なんだ俺たちはみんな